お知らせです。ひじりちゃん、皆さんこんにちは。佐久間まゆです。まゆが組む。新しいユニットのお知らせです。ひじりちゃん、ちえりちゃん、愛子ちゃん、吉野ちゃんと5人で歌うのは少し切ない。旅立ちの歌。

少しだけセンチメータルな気分になっちゃいましたゆたちのユニットエフェメラの今を皆さんも一緒に見守ってくださいねこんにちは餅月ひじりです今回新しいユニットを結成して新しい曲を歌います

これを皆さんにお伝えできて嬉しいです曲名は未来コンパスその名前の通り今回は私たちも少しだけ自分の未来について考えてみました先のことは私にはまだよくわかりませんでも

ゆっくり考えていいって言われたから、自分なりのペースで向き合ってみますね。こんにちは、餅月ひじりです。佐久間まゆです。最近、学校の中がそわそわしてますよね。やっぱり卒業式が近いからでしょうか。私も学校で卒業生を送る会の練習をしています。

少し忙しいですけど、楽しいですよ。ふふ、素敵ですね。今回歌うミライコンパスは、そんな今の時期にぴったりの曲ですよ。私とマユさんと、チエリさん、アイコさん、ヨシノさんで歌う、キラキラした、優しい曲なんです。マユたち、エフェメラの輝きが、

どうか皆さんに届きますように楽しみにしていてくださいね。じゃあ次はひじいちゃんよ。

頑張りますそうだよねうん頑張らないと新ユニットのお仕事ありがとうございますこの番組マ弥も知ってますよ

クラスの子たちの間でも人気みたいですね歌番組に出させていただけるのですねこの季節にふさわしい出演者の方々ハムあれあのプロデューサーさん

表演所の中にいるこのアイドルの人もしかして<笑>引退お仕事やめちゃうんですか歌える場所があるのに。

この5人での初仕事ですから楽しみつつよき働きをしたいものですそうですね素敵なお仕事にしたいですいつもと変わらず。<笑>

アイドルさんのことですよね前向きな理由だって言ってましたけど確かにどういう気持ちなんでしょう想像もつきませんねマヨはずっとアイドルですからプロデューサーさんがプロデュースしてくれる限り。

プロデューサーさんが困っちゃってますよ実ははいプロデューサーさんがお仕事をやめてしまうんじゃないかって。

リいも、大丈夫だよって言ったでしょはい<笑>まゆちょっとだけ取り乱しちゃいましたプロデューサーさん急に押しかけてごめんなさい。

私が引きずられてしまったのでしょう。別れの切なさに。別れや終わりですか？それはいいですけど、どうして？

彼を考えてみるかなんだかすごく大きな話になってきましたねそうですねですが案ずる必要はありませんよ私たちは一人ではありませぬゆえ<笑>私たちユニットですもんね。

プロデューサーサさんも「焦らないでいい?」って言ってたしゆっくり考えようかなよしのちゃんの買い物ももうこれで大丈夫ですかもうちょっとゆっくり考えます い, いえ い, いえ気になっていたものはすべて買うことができましてですが。

さんは良かったのですかうん気にしないでもともと今日は少しお散歩してから帰ろうと思ってたんですもうすぐ春だしいろいろ撮りたいなってなるほどそれは素敵なことですね春はもう

すぐ近くにいるものでしてよかったら吉野ちゃんも一緒に行きますか2人ならもっと素敵な景色に出会えるかも<笑>良いのですかではぜひ。

とても気持ちよくていいお天気。あ、可愛 い, いお花パシャパシャパシャパシャ。おや。写真が何枚も撮れてしまいまして。うん

それは多分連写しちゃったんですね。軽く押せばほら1枚だけ取れます。<笑>

わからないけど私の好きだなって思うものはいつだって今目の前の何気ない瞬間にあってそれを大事にとっておきたいから写真を撮るのかもしれません時間はいつもあっという間に過ぎちゃいますからねバシャリー

えよしのちゃん私もアイコさんのように素敵だと思った瞬間を残したいと思ったのでして<笑>素敵な瞬間<笑>ありがとうございますよしのちゃんそれじゃあ

そそろそろ帰りましょうか明日もレッスン頑張りましょうねうわ飲み物にお菓子に吉野ちゃんこんなに買ってきてくれたのおせんべいから駄菓子に洋菓子に飲み物まであれ

これは自分で作るグミでしょうか少し足を伸ばしたところ面白そうなものが置いてありましてついあれもこれもと言われてみれば変わりだめもいくつかありますね<笑>

ちょっと面白そうです昨日の買い物はこのためだったんですねみんなのためなんて吉野ちゃんらしいです<笑><笑>ユニットの中を深めるにはまずは楽しいおしゃべりからですからねレッスンまで。

ちょうど少し時間もあるしみんなでグミを作ってみようかねっいじりちゃん楽しそうですねでも私こういうの作るの慣れてないんですいいでしょうか大丈夫ですよ力を合わせて作るのも。

ユニットとしてきっといい経験になりましょうあ、そうだなら写真を撮ってもいいですか私たちの最初のユニット活動として

なんだか考え事をしているみたいでちょっと心配なんです私の気のせいかなとも思うんですけど。

そういういわけじゃなくてそのプロデューサーさんは今のお仕事について辞めるなんて考えたことなかったって前に言ってましたよねでもでもこの先ずっと 100% 絶対ないとは。

言えないですよね。

て、とっても嬉しいですでは失礼しますねまゆはプロデューサーさんのためにアイドルになりましたプロデューサーさんに会うためにモデルもやめてもし。

ーーさんがマユのプロデューサーじゃなくなったら。

何に使うか、興味ありますかはい次は、糸を右手で引っ張って中指、薬指、小指にもくぐらせて右手で引っ張って中指、薬指あ小指

こうですか？<笑>上手ですよ。これで2段目も完成ですね。指編みって簡単でしょ？はい、これなら私にもできそうです。ありがとうございます。まゆさん、もしわからないことがあったらいつでも聞いてくださいね。聖ちゃん。

からないことあのそれって編み物じゃなくてもいいですか別れについてですかわ<笑>からないですよねはい改めて考えてみると。

なんだかふわふわしててお別れについてなんてよくわからなくてその気持ちわかりますよそもそもまだ別れの経験なんて多くありませんし身近なもので想像してみるしかないですよね身近なもの

例えばそうマユならプロデューサーさんとのお別れが来たらなんて考えちゃって廊下でぶつかったのを助けてもらってそれがプロデューサーさんとの出会いはいあの時は

まるで雷が落ちたみたいでしたそれからもプロデューサーさんはいつも優しくてわんだか私までドキドキしちゃいますでももし私がまゆさんだったらそんな風に思える人と別れるのはやっぱり。

悲しいですそうですよね眉も想像するだけで胸がキュッとなっちゃってそう別れが悲しくて辛いのは当たり前でも今はそれだけじゃないような

話が参考になったかは分かりませんけどユニットの他の子にも聞いたら参考になるかもしれませんねこういう時は頼ってみていいんですよわかりました今日は寮に泊まるので他の皆さんにも聞いてみますありがとうございますマユさん

いたしましてマユも誰かに聞いてみた方がいいのかなでもこの気持ちを誰にはおや

いかがなさいましてっあっあっ吉野さんすみません大きな声を出しちゃっておや驚かせてしまいましたね眠れないのですかはい新曲のことや

…プロデューサーさんの言葉を考えてたら、少しだけ…気になってしまって…なるほど…では、良いものをお持ちしましょうはぁ、あ…美味しい…甘くて…温かくて…

<笑>そうでしょうこのホットミルクはみなさんには内緒ですよあの吉野さんは別れってどういうものだと思いますか別れとは避けられぬものでしょうか

受けられないもの。私の故郷は島の外へ出るものやババ様のように長生きな方も多かったので、自然とこう考えるようになりまして、現に私も故郷を離れ。

ここにいますゆれ別れとは生きている限り繰り返すものかと生きている限りなんだかちょっとだけ寂しいですねそうですね。

確かに別れの時は寂しくも感じますが私はそれだけではないと感じますよえっどうしてですかふるさとを離れるのは寂しいですよね。

旅立ちの時は様々な思いが交差するもの同様に物事には複数の意味があるのでして故に別れの悲しい面ばかりを見る必要はないのです前に進むためには

避けられぬ別れもありましょ う, う<笑>少し難しい話をしてしまいましたねもとよりこの話は答えを出すことが重要ではなくひじりさんは

さんのペースでゆっくりと考えるのが良いかとゆっくりそうですね私ちょっと焦っていたのかもしれません吉野さんのおかげで少しほっとできましたし私なりにゆっくり考えてみます

今回の曲と向き合いながらおやすみなさいひじりさんえっとよしなちゃんひじりちゃんは大丈夫そうおやまちえりさん。<笑>

見ていらしたのですか。ひじりちゃん休めたかな。一息つけたみたいでよかった。ですね。別れについて考えるのは難しいことゆえ。

シエリさんも何か気になることがありましてあううん、うん、違うの私はたまたま目が覚めちゃってそうしたらヒジリちゃんが部屋から出ていく音がしたからなるほどヒジリさんを心配してくださったのですね

やはりお優しいことそんな大げさなことじゃないよただひじりちゃんを見るとちょっとだけ私たしの私を思い出しちゃって心配っていうなら私はまゆさんの方も気になっていてうむ

そういえばジエリさんとマユさんは別のユニットでも組まれていましたねうんマユさんにとってプロデューサーさんは運命の人だって言ってたからだから私が変なこと言っちゃったせいでマユさんが

に悩んだりしてないかなってジエリさでもそれだけじゃないよ私のせいとかそういう話だけじゃなくてマユ、ま、さんは大事な仲間だから私たちは同じユニットだし困ったときに

みんなで助け合えたらいいなって思うのそれでもっとなかよくなるからなって<笑>大丈夫ですよちエリさんの気持ちはきっとお二人にも伝わりましょうですから今は思うままに行動するのがよいかと。

こそうだといいな結局また吉野ちゃんに助けてもらっちゃった<笑>今回のお仕事も一緒に頑張ろうねおやすみなさい吉野ちゃんチエリさん頼もしくなられましたね

<笑>いただきますちえりちゃんの言う通り外でランチを食べて正解でしたねまるで遠足してるみたい<笑>今朝事務所に来る時に思いついたんです

今日は暖かいしみんなで食べたら楽しいだろうなってそうですねピクニックみたいで気持ちいいですみなさんと一緒もうれしい<笑>そういえばひじりちゃんってここ最近は寮に泊まってるんですよねはい

ちょうど週末だしユニットの皆さんと少しでも一緒にいられたらなってひじりちゃん長野から通ってるんだもんねいいなあ共同生活ってやっぱり楽しそう楽しいです一人では味わえない賑やかさがあったかくて。

プロデューサーサさんにお願いしたらお部屋を使わせてもらえるかもしれないよ時々そういうこともあるみたいだしでは今日のレッスンのあとプロデューサーさんに聞いてみましょうか<笑>お泊りセット用意しなきゃは<笑><笑>

マさん…やっぱり少しぼーっとしてるランチに誘うのじゃダメだったのかなっ<笑>そうだあのねそういえば前にこの辺りで四つ葉のクローバーを見かけたのよかったらこのあとみんなで探してみませんか

わた楽しそうみんながもっと幸せになれるようにぜひ見つけたいですねこのあたりはあちこちにクローバーがあえてますしみんなでいっしょにさがしたらすぐ見つけられそうですねそれでそのまゆさんもいっしょにどうですか

幸せのクローバー探しえシエリちゃんもしかしてマユを心配して<笑>ええそうですねレッスンまではまだ時間もありますし手分けして探してみましょうかマユの気持ちもしかしてシエリちゃんになら

チエリちゃん、お疲れ様です少し、いいですかあれマユさん、どうかしたんですかランチの時のお礼を言いたかったんですチエリちゃん、気を使って誘ってくれたんでしょ

おかげで少し息抜きけができましたから<笑>それでその実は聞いてもらいたい話があるんですいいですか

ーーさんがお仕事を辞めたらですかそれってシエリちゃんの話を聞いて少し考えてみようって思ったんです「別れ」っていう言葉について元々 も, ともとマユはプロデューサーさんに会うためにアイドルになりました

読者モデルをやめて家族も説得してだからプロデューサーさんがもしお仕事を辞めたらまゆもやめる最初はそう思ったんですでも考えていたら自信が持てなくて

ユさん私はもしプロデューサーさんがお仕事をやめても私はきっとアイドルを続けると思いますシエリちゃん私もちょっとだけ考えたんですお別れのこともし

プロデューサーさんがいなくなっちゃったら私きっとすごく寂しくて不安になると思いますでも私にとってプロデューサーさんはアイドルにしてくれてたくさんの幸せをくれた人ですたくさんのファンの方に

幸せでくれた人ですだから私プロデューサーさんにとってお仕事をやめるのが幸せなら今度は私が背中を押したいんですちゃんと私も一人で頑張れるよっ て, ってだからあなたはあなたのしたいことをしてくださいって

強い私になるからなって思ってもちろんそれでも一緒にいられるのが一番ですけどねお別れなんて考えたくもないことだからもしかしてシエルちゃんが最近率先して行動してくれてるのってうん

プロデューサーさんのためにも今からちょっとずつ頑張ってみようかなって<笑>もしいつかが来ても後悔しないようにちえりちゃんはやっぱりすごいですねえあの私は別にすごくなんか。

ま、ゆさんみたいな強い思いを私はなかなか出せないからでも同じユニットの仲間としてマユ、ま、さんの力になれてたら嬉しいです<笑>ありがとうとっても心強いですちえりちゃんちえりちゃんの話を聞いて

少し分かった気がします眉の中にある気持ちが。

たさんのロケでした、ね、どれもみなにぎやかで楽しくついついお仕事だということを忘れてしまうほどに<笑>このあとも楽しめそうでしてそうだねえー、っと次は。

アトラクションの紹介で、<笑>こんにちは、マユですよ。<笑>大丈夫ですよ。

今ちょうど休憩中なんですだからお話できますよせっかくですし少しだけなら<笑>さようならこれからもマユたちの応援をよろしくお願いしますね

人もとても嬉しそうに話されておりましたねそれにまゆちゃんもとっても楽しそうでしたよね穏やかで素敵な笑顔でしたよまゆもですかまゆはただあの二人の思い出になれたらって思って<笑>

あの女の子たちもきっといい思い出になったんじゃないかな別れ際もずっと笑顔でしたから以前のまゆさんは少しどこか遠くを見ておられることもありましたがまゆさんも徐々に変わってきているのでは

と遠くをまゆそんな風に見られていたなんて思ってもみませんでした<笑>はい次のアトラクションが楽しみでしてよしのちゃんバンジージャンプできるかなここ…

結構高いって聞くけどそうですねでもよしのちゃん本人の希望なのを考えると止めるのも悪いですし興味津々って感じでしたもんねでも楽しそうだから大丈夫なのかなあの

ちゃん先ほど言ってた話なんですけどまゆそんなに変わってきたように見えますか吉野ちゃんの話ですかうーんそうですね目に見えて変わったとかではないと思うんですけどただ今のまゆちゃんは今目の前にある

いろんな人や物事を見てくれている気がしますねそれはとっても素敵だなって思いますきっと好きなものとか大切なものが増えたんじゃないかななんて私は勝手に思ってます<笑>好きなもの大切なもの

そうかな…<笑>そうかもしれません未来のことは置いておいて今眉が好きなものは<音声>お疲れ様でした。

仕事…し終わってよかった2人でも楽しくおしゃべりできたねはいありがとうございましたーくって聞いて少し緊張してましたけどちえりさんのおかげでなんとかちゃんとしゃべれましたううん。

ちゃんのエピソードトークすっごく心温まったってスタッフさんが褒めてたもん私もついほっこりしちゃったくらい<笑>そろそろ他のみんなも戻ってきてると思うし私たちも事務所に戻ろっか

たま戻りましみなさんもう帰ってきてる二人ともおかえりなさいラジオのほうはどうでしたかうんちゃんと収録できました遊園地ロケのほうも無ちに終わったんですねいろいろハプニングもありつつ

楽しく、あ、これお土産のお菓子です。わあ、ありがとうございます。吉野さんお菓子。おお、あま。吉野さん、何を読まれているんですか。

先ほど事務所に戻った時に受け取ったのです<笑><笑>素敵っだねヨシノちゃんいつもよりもっとうれしそう見抜かれてしまいましたね実はこの方

私がまだふるさとにいた頃に悩み事の相談にいらした方なのですよどうやら私がアイドルをしていると知って改めてお礼のお手紙を送ってくださったのですわそんなことがあるんですね。

<笑>そうですね偶然の再会は喜びもひとしおでしてとても嬉しく思いますね<笑>再会そっかこれが吉野さんが言ってた。

別れの意味別れの裏には出会いがあるんだ。

けてごめんなさい。寮のすぐそばだったからつい。

ありがとうございますすごくあったかいです皆さんの優しさでもどうして夜の公園に来たんですか歌うなら寮でだってお風呂場とかでも実はアイドルになる前のことを少しだけ。

思い返してたんですイジリちゃんアイドルになる前のことアイドルになる前の私は一人公園で歌っていましたでも今は仲間の皆さんがいますだからこうしている今も

心がポカポカしててこれはアイドルになったから故郷を出たからこそのぬくもりですよね別れなければ出会えなかった温かさ私はまだ地元からお仕事に来ていて。

本当に故郷を離れたわけじゃありませんでもきっとみんなも同じなんですよね物事には複数の意味があるって別れの悲しい面ばかりを見る必要はないって吉野さんが言ってたことの意味が分かった気がします。

以前と今アイドルの仲間マユもそうアイドルとしての時間を過ごす中でいろんなことを知ってたくさんのお友達ができてマユにとって大事なものそしてそれを教えてくれたのも

そうだ、今から用意しても間に合うかな

って言うんですよね、桜の花を雪が隠してしまうように積もるから<笑>綺麗きれいですよね<笑>珍しく美しい景色がまたくしたちの

慣れた雪と違って桜の色が混じって写真を撮ったら素敵な一枚になりそうカメラを持ってきたらよかったなあっちえりちゃん頭の上にえっどこ冷たいヒジリちゃん助けて<笑>

<笑>皆みなさん楽しそうですねよきかなよきかなえいっあっさんどうしてわたくしの手をどうしてってそんな風に離れてながめていたら

もったいないですよ。だから吉野ちゃんを連れてきます。待って。だって今しかないせっかくの景色なんですから。どうせならこの瞬間をみんなで楽しみたくって。うん、ダメですか？<笑>マユさんの。

優しき心はあたたかいですねでは私もおことばに甘えてたのしむといたしましょうそれみなさんよしのちゃんとまゆも今をたのしんじゃいますよ<笑>

はあきょの撮影とっても楽しかったですね素敵な思い出が増えちゃったお揃いの制服すっごく嬉しかったなあとみんなで髪をアレンジしたりもかわいかった。

ひずりちゃんも良かったよねえへへ私も普段とは違う髪型をするとは思わなくてちょっと新鮮でしたみんな仲良しみたいなこのように並んで帰ることもできまして

まるで同じ学び屋に通っているかのようですねこうしてるとなんだか本当に学校帰りみたいだよねこの制服着て帰れたらよかったのに<笑>お気に入りが増えましたねそれとあの。

皆さんちょっといいですかこれ…受け取ってもらえませんかわあかわいいこれって…バックチャームですか実は…昨日作ったんですみんなでお揃いのをつけたらかわいいかなって…まゆの…

みんなへの気持ちですまゆが今回悩んでしまったのは真優の中でプロデューサーさんだけじゃなくアイドルのお仕事とそこで出会うみんなが大事になっていて今を失いたくない怖いって思う自分がいたからそんな自分の変化を

改めて感じて戸惑ってしまったからでもそれは決して嫌なことじゃなくてむしろとても価値のあることなんだってみんなのおかげでそう思うことができたからみんなへのお返しに何か絆の印になるものをの。

形に残るものを送りたかった<笑>なんて言ったら驚かれちゃいますよね<笑>ありがとう早速つけちゃおっかなでもどこにつけようお仕事行くときのバッグかなトイカメラにつけてもかわいいし迷っちゃう

このチャームからはマユ、ま、さんの優しさを感じますたくさんの思いを込めて編んでくださったのでしょう私も大事にしますねでも釣ってたら私も何か用意したかったな次は私からも。

プレゼントささせてくださいわ私も何か用意しますでも何を用意したらいいかわからないから相談しちゃうかもしれませんけどみんなありがとうございますちえりちゃんもひじりちゃんも。

気持ちが大事ですよお互いに思い合う気持ちがあればなんだってなんだか歌いたい気分あったかくって透き通っていて優しくって昔は

一人だけだった歌今はみんなと響かせる歌別れて出会って変化してそうやってつながっていく今を歌に乗せて<笑>

女が愛されていたということでしょう最後の別れを永遠に変えているファンの愛を感じます終わりを飾るのもまた愛ですねうんなんだか少し羨ましいくらいでも私たちは

まだまだこれからですもんねだから今日のお仕事もいつものように精一杯歌ってきますそれが今のマユたちにできることですから。

仕事とっても嬉しそうで悲しそうででもすっきりした顔で一曲を歌って最後は笑顔で手を振ってた。

ジリちゃん今ねちょうど新曲の話をしてたんだよファンのみんなが感想をくれていてそうなんですか私まだファンの皆さんの感想を見てなくてみんななんて言ってますかみんんな喜んでくれてますよハーーモニーがとか

切なくなくるとかファンレターもメッセージもたくさんそういえばこんな動画を見つけたんですファンの人が作ってくれたらしくてほらえっと未来コンパス

合唱でも歌えそうそれだけみなの心にわたくしたちの思いが届いたのでしょう思いと思いは震えてより大きくなるものですから私たちの思い

そう考えると別れについて考えたのもいい経験だったのかなみんなで立ち止まって考えたことでこの歌の先にあるものを想像できて穏やかな気持ちで歌えましたもんねそうですねプロデューサーさんの言葉のおかげでしっかり活動できました。

だけど…そういえば最近プロデューサーさんをあまり見ない気がきっと忙しいんだと思いますよプロデューサーさんのお仕事はたくさんありますからさっき見たら少しお疲れだったみたいで少し眠ってるみたいでしたね

私たちのお仕事がやっと一段落して休憩してるのかもふむ眠りを妨げず何か役に立つことができれば良いのですがプロデューサーさんのお仕事は私たちにはできないですしうん。

にいい考えがありますよ<音声><音声><音声>